見てるもん。罠が仕掛けてあるんだって。罠？罠。鹿とかイノシシの。ククリ。ク 罠, 罠。じゃあ罠に引っかからないように気をつけないとね。看板あるから大丈夫だよ。引っかかりやすいからさ。看板あったらダメじゃん。だってイノシシとか読めないから。読めないから、ね、<笑>読まら読めんじゃない。格間部はここにドアがあります。 どうに開結んだっけこここれれ開開かかななないくてるよよんんだだだどあいやこっちょうど。 スノーシューではありませんあでもスノーシュー行けんじゃないスノーシュ ー, スカウトのバー深いところをつけばおおスノーシューにする結構楽しいよこの辺うろうろしてうんじゃスノーシュー入ってくるか俺はいいなんで俺はあるからいい<笑>入ってきな角満渕何年ぶり 何年ぶりぐらい5年ぐらいじゃないのかな5年ぶりぐらいかきついも来てないよね来てない山登ろうが楽しくなっちゃったからね昔は米にだったんだけどね、うん<笑> スノーシュ履いたがいいかもうんそこで私の唯一の自慢 MSR のスノーシュですかっこいいなスノーシュー3年ぶり2年ぶり3年ぶり2年ぶりだよ年り去年おととし履いてないからね 履き方忘れちゃった忘れちゃうよね<笑>合ってる合ってんじゃね<笑>いいんだよ別に味にくっついてればどうだって履<笑>けた履けた久しぶりすぎて、うん、よくわからなかったいいじじよしじゃあ俺も履くよはい私はこれですわかん やかんじゃないですよわし<笑>あの 和, 和式の漢字きこれもらったんですよねここにこういうこういう感じの字が漢字でなんか「目」が入ってますね字これを履いてみようと思いますよし<笑>こっ<ち>か<笑> 何とかあ る, の取るんだあっえオッ OK? S.R. 対バーサス<笑>、日本の心<笑>。<笑>じゃあそこそこさ深いからあのい行ってみたら。 では次は世界が誇る MSR 行<笑>けやっぱ進まない足跡はこんな感じスノーシーはなんかつながりますねかかとが離れますけどね和感はなんか きよとこの足跡みたい。そうだね<笑>。<笑>いや、行けますよ。いや、どうだろう、まだ歩き始めたばかりだから。歩き始めたばかりだから、まだわかんない。この。って、どんどんいって。よしお、お、深い。お、ふく。結構深いね。お。 もうズボズボ行く、MS、スノーシューでも苦戦してますね MSR のスノーシューでも苦戦してますねじゃあ私が歩いてきたとこんなんです結構深い深いとこと浅いところがあって楽しいあっ結 もういいかも何 て, て言ったって軽い、うん、軽いです楽しそうだ、ね楽し<笑> <笑>「よされよされと雪がふわらう」「泣きの五十四」「短い足にかんじきはいて」 「あいやあいや」「地蔵角萬長七郎」 ハハハハハハハハハちょっとやっぱ小沼とは違うこの景色だよねすごい角幡淵恐るべしでも常にいつも恐るべしなんだけど竿で さ, 俺さ<笑> ねねね、<笑>そんな怖がっててどうすんだよそんな怖がっててどうすんだよよしこよしこ、うん、喉がガラガラになっちゃったよサブちゃん歌ったからサブちゃん歌ったからさ<笑>お、乗ってるこのねわかんないとこねアイゼンと併用できる 結構大丈夫滑らない滑ったとしてもワイゼンが効くから、うん いいんだと思う。これで多分もう靴だったらもっと沈んでると思う。軽、う、行、ん、するにいいかも。アイゼンの時に軽いから楽しいです。さすが日本の心、日本の歌。やーぶーれー。はい休憩。ああ今日いい天気だわ。 安い？うん、軽くていいよ。うーん。履いてみる？うん、ちょっと交換しよう。でもそのスノーシュールレディースだよね。レディースだけど。まあ俺足小さいから大丈夫か。 <笑>まああ体体重重みたいいいいいいいいいだけどももしょょは随分違うううとと思うよよ<笑>よじゃないんな壊れてもいいでしょ短ちっ、うん、<笑>交換ねえ楽そう。 それでもつける。うん。それもついでに。う大丈夫じゃないとね。氷んとこは厳しい。うん。はい。よし行こう。 比べると結構でも軽いでしょ<笑>何やってんだよふ<笑>けてふけてストックがないからストック<笑><っ><笑>ストックち<笑>ちょっと待って なんだよもう。 やってましした<笑>に雪が<笑>やだよ、ね、よ行くよ<笑>どう大丈 夫, 大丈 夫, 大丈 夫, 大丈夫深いね。 スノーシュはぎてどうぞどうお先。 よいしょあ深いとこはこっちの方が歩きやすいんだね う, だねうん何交換して後悔い<笑><笑>いよ俺の足跡の跡ついてくればよいしょ 行ける先歩くよけなかったらはい今日はこの吾妻屋でお昼にします やっぱガソリンストーブだよねよし巻いてるよ ー, は, ーいはいーカレー<笑>入水じゃないよ ワンタンひねはいお湯やお湯 が, お湯がいっぱい<笑><笑>この蓋についたさこのネギとかさ、もったいないよねうん、なめていい<笑>撮影してるから食べない<笑>、はい、お見<笑> たタ<笑>がいいいんじゃなあ優しい。 スイングいいんだよ。あ, あ、いい。染み渡る。やっぱいいね。これでよ。俺は。あ、フォークがいい。 僕え<笑>、スプーンじゃ無理<笑><笑><僕ね笑>ごめん、ごめんねしまっちゃったよ<笑>しまっちゃったよ<笑>、そっか<笑>あの急遽カレーになったからね<笑>、うん、<笑><笑>ごめんねいいよ、いいよ<笑><笑><笑><笑>はい、ありがとう<笑> なんで悪く大丈夫かいし<笑>ああこの角満渕はねここでお昼が食べられるからねいいもう最後常温の水並みに冷たい<笑> んなことはまだ、まだ、まだ、まだ、まあ、御座いましたまだそんなに、でももう四40、五十度はないよねないないない、ないよあっという間に、ぬるくなっちゃうんでそれがいいんだーあーもうここで止まっていいへ、えー、<笑>ダメだよ もう動きたくねんだけどああ。寝袋も何もないよ。ダメだねじゃね。せ、うん、めて車に戻らないと。ね。うん。梅がいっぱいあって結構酸っぱいんだけど。<笑>なんでだろう。最後だからね。ちょっとでいいちょっとでいいちょっとでいい。ちょっとでいい いいよ、多いよ。うん、薄、う、い、ん、がいいんだよ。<笑>俺も酸っぱいね。いいじゃん、体に。うん。あ、薄 い, い。スいいうん、そう、味がない。多分<笑>酸っぱい風味のお湯になっちゃった。<笑><笑>はい。あ、う、あ、ん。 ごちそうさまでしたごちそうさまでした、はい、忘れ物ないねないですはい、じゃあ撤収、はい、よいしょよいし ょ, よいしょ来た道、来た足跡をたどっていけば、沈まないと思うんだお、結構沈むな<笑>、はい、あずまや、バイバーイバードウォッチング部屋そう、バードウォッチング部屋なんですよ よし行こう帰りは楽だ冒険ロードを通らないから<笑>よいしょそれではまたねー